ンンクチャンネルはい皆さんこんにちはこんばんはの人もおはようの人もおやすみの人もこんにちは今回はインク先生の競馬教室ということで競馬新聞の読み方を解説していきましょうまあ結構スポンサー寄りな企画ですがたまにはご機嫌をとっておかないとですね とはいえ1回目なので本当に基本的な部分から予想に役立つポイントを紹介していければと思いますインクチャンネルまずはレースの基本情報レースが行われる競馬場レース番号レースの発送時間そして馬番号これらは馬券を買うときに必ず必要になります慣れてきた ほど間違いやすかったりもするので気をつけてくださいね特に馬番と枠番は紛らわしい場合があったりマークする場所を間違えたりしがちなので要注意です次にこの部分ですがここには出走馬の基本情報が詰まってます馬名の右にはお父さん左にはお母さんの名前競馬の世界ではお父さんのことを守護馬と言いますが によって得意なコースや距離が違うのでそれもまた面白い部分ですね機会があればこのチャンネルでそのあたりも紹介できればいいですねもちろん好きだったり応援していた馬の子供も応援したりかっこいいかわいい馬名の馬を応援したりするのも全然ありだと思いますそして重要なのは騎手 ルメールさんとデムーロさんを買えば大体当たります以上さてさてその下にある丸とか三角が予想の部分ですそれぞれの新聞の記者さんとかが予想をしているんですね本命の二重丸から順にこういう順番になってますが新聞によっては印の種類とかが微妙に違ったりもします人気や実力の一つの目安なので予想をするときの三角 そして最もハードルが高いと思われるのがこの成績欄ですね出走馬がどのレースでどんなレースをして結果がどうだったかを示している部分なんですが情報が詰め込まれすぎていて解文書みたい で, すよ、ね、でも本当に大事なところは3つだけなんですどのクラスのどのレースに出て何着だったか。 例えば同じ1着でもより上のクラスで勝っている方が評価できるかもしれませんよねクラスってなんだという人は前回のインク先生の競馬教室をチェックしてみてくださいね動画の説明欄にリンクも貼っておきますさてもう一歩進んだ予想もしたいという方に見ていただきたいのが右下にあるこの数字これは着差といって 2着だった時は2着馬につけた差を2着。以下の時は勝った馬との差をそれぞれ表しているんですね。例えば、同じ5着でも1着馬から1秒差の5着と 0.1 秒差の5着では印象が全然違いますよね。そのあたりを踏まえて予想をすると面白いですし、思わぬ高配当に出会えるかもしれません。インクチャンネルというわけで今回は。 競馬新聞の読みみ方を解説してみましてまた皆さんに競馬を楽しんでもらえるきっかけになれば嬉しいですそれでは皆さんよき競馬ライフを